無っぽいの永安倍をご覧の皆様おはようございます、えー、今日は金沢市の気象です今日は金沢市観光をね、ぐるりとして観光客を声掛けていきたいと思いますじゃあ今日も自分の旅行ってきます ありがとうございまあい、はいというわけで東茶屋街というね金沢のところに来てるんですけど、まあ、この雰囲気でネタやんのはちょっとな<笑>この山を登って宝泉寺というところに行きますこれよう考えたら帰り怖えな30度ぐらいあるからな 酔いの苦しみ朝の助かりええこと言うな自分のわがままは当たり前他人のわがままは許せないいや左三つやんうう登りきったさーてどれがどれ 何が見えるの石川城みたいな、なんかそういうのあんのあら、立派なね、立派な彫刻で真っ赤いやいや、これね、もうビビットを超えた赤ですね ちょっとなんか旅行やったらねやっぱっ時間もあれやと思うんですけどちょっと地元やったらまあまあまああの、ね、いつでもであ今は僕の顔だけなんでまあそうなんですあの「ムッポイのええやってご存知です か, あそうですか一応今登録者数が100人なんですけど<笑><笑>、はいはい、えだから 百人になんでなんかもしあれやったらせっかくなんで写たくない写たくな い, ないな逆に<笑>逆に百人のやつ打つの恥みたいなちするとじ ゃ, じゃあじゃもうあの写らんでいいんで寝ただけいいですかなんかじゃあちょっと<笑><笑>、うん、<笑>あそういうことねめっちゃ綺麗よあこれでも見える私<笑> ローチってかしたます、ね、いや並びすぎやから。<笑> 誰選んでんの選んんる<笑>あすみません、やたんでのこれおい前はばわううなるほどね。 ポンバゲタが普通の下駄になってしもたかな。はい、じゃあね、ちょっとまあ、フリップゲタ初めてなんで、いつかよろしいねんでお願いします。はい、じゃあ、行きます。まずは、えー、こんなドラえもんは嫌だ。エコ型ロボットじゃなくて、大型ロボット。お前がまず最初にスモールライトあたらいいよね。え好物はドラえもん。続きまして、こんなアンパンマンは嫌だ。 顔を交換するときに意識がとる<笑>ええー、い何やったけど<笑>いやねアンパンマンいい笑顔ですねって米ついとるやんけ<笑>お前まさかの米食<笑>よう見たらあの虫歯ついとるばいきんまんはアンパンマンの怠タ惰タの心から生まれた<笑>ピッコロと同じ生まれ方ってね<笑>、えー、こんなアンパンマンは嫌だ、ね えでもそれはえええちょっと長ってもいいですか 哀れですね、先生。かつては忍びの神とさえ歌われたあなたですら、大いには敵わん貴、ね、様<笑>一体どれいじゃ私ですよ。オロチバルですよ。君にも恐ろしき人外のものよ。<笑>え、どこっすかどこにはないよ。あ、にはないよ。頑張ってください。ありがとうございます。40円でいいですか俺、130 <笑>円でいいです。ありがとうございます。 ステップやったらあるんやけどな。これ入んな。あ、百円いただきました。三十円しかないっす。え、三十円ありがとうございます。<笑>頑張ってくださいごめん。ありがとうございます。頑張ってください。いや、暖かいですね、皆さんね。いや、なんか一応ね、ここ食ってねこう。名乗るほのものではありませんがっつってまあちょっと YouTube の QR コードなんですけど。YouTube したん、はい、？YouTube したんすか？そうです。これが YouTube 出るっすか？あ、はい。あのチャンネル登録した人百人ですけど。え、でも百 僕っぽいの A C を埋め、A 塩梅ですね。A 安買。YouTube 入ってないもん。チャンネル登録してしまった今ます。えっと、チャンネル登録。見てみよう。<笑>僕っぽいの A C を埋めですか。あ、もうそれでいいです。何台？<笑>僕っぽいの A 梅安買やってる。<笑>何の自転車？何の自転車ですか。ママチャリです。ママチャリ。マで す, す, すか。中古の、中古の二年ぐらいつく使った四千五百円ぐらいのママチャリで。 <笑> 大, 大学やめな。<笑>まあ、そうですね。まだ在籍はしてるんですけど、大学あの学費はもう 払, 払わないんで、一年経ったら。まあ、除籍っていう、まあ、ちょっとややこしいんですけど、一応大学にはやめるっても伝えてるっていう感じですよ。なんでやめちゃうんですか。ええー、学費払え、自分で払ってるんですけど、ちょっともう、無理やなあってなって。これしてるんですか。<笑>そうです。それでな、なんでこれやねんって感じなんですけど。<笑><笑><笑>えー いやまあ楽しいですよしです。しんどいですけど。野宿とかねまあ大変なんですけど。の塾います。の塾に落ち今日誰か止めてくれるよって人いますか。<笑>なんかお母さんお父さんとお母さんがなんか旅人歓迎みたいな。これ。これ機なんじゃん。ああ。あマジでなんかもうぐるぐるウインダーぐらい丸まっちゃたもんな。 バカなことやってるとバカな問題起こるからさそれが大事なんだよ<笑><笑>